戦闘準備ク<タ>ックック旧世界が崩れる大ック<タ>ック<タ>ックックックックックックックックックックックックックッもックもクックックックックックック 続きは俺に任せろ手加減はしない<笑>君らはこの力について何も知らない星が砕け散る様を見るがいい生と死君らに選ぶ余地はない大地を割れくっ<笑><笑> 唯一の救い槍先に火を<笑>炎の槍を助け<笑><笑>盛り上がってるじゃん私のリズムに乗れ<笑>頭を冷やすと思う<笑> 性格の力は私と共にある貴様らは新世界の崩壊を前に通しているだけに過ぎないこの手で偉大なる新世界を築く<笑><笑>大丈夫言うことを聞かないのは悪い子よ 時期を読んだいい資料だ間に合ったよねほんの気持ちよ<笑>気にしないで<笑>したランス、戦闘準備 過去を飲み込アチューシャの時間よ命の重みを味わうなさいこの曲をあなたに私のリズムに乗れ<笑> 反抗も陽動も霊落も全部唯一の仕組言うことを聞かないのは悪い子ね眠るといいわ<笑>歩け ら見逃そう<笑><笑>君らはこの力について何も知らない星が砕け散る様を見るがいい<笑>生と死君らに選ぶ余地はないこの手で偉大なる新世界を築く の時間よ重症ね<笑>大将あれ<笑> 終わわったわね<笑>お母様あなたは夢から覚めることはできましたか今回の開拓本当に大変だったけどタンコそれにあんたうちら見事にやり遂げたね姫子さんとベルトさんには連絡を入れてある。 この性格はさすがこれでこの風雪激しく性格が封印されれば寒波は徐々に収まっていくだろうだがこの世界の劣界は急激に広がることもなければ忽然と消えることもないここから先は彼らの努力次第だろうなみんなありがとう。 ありがとうでも私は大丈夫心配はいらないやるべきことはたくさんあるあの動物エンジンによる騒動にはきっと市民たちも気づいたはず多くの疑惑を晴らす必要があるしただどうすればみんなに受け入れてもらえるのかわからない そんなことがお母様の真の目的を人々に告げ700年もダメそれは絶対にダメよツーレ私どう説明したらいいかわからないけど仮想部で私たちは毎日ある言葉を子供たちに言い聞かせてた明日はきっと良くなるもしここで起きたことが知れ渡ったらどうなるか想像できるでしょ 人々は間違いなく絶望してしまうお母様はベロブルグを損護する天外から降り立った来訪者から彼女は性格の秘密を知らされたそして彼女は初代大それでも彼女は人間の想像をはるかに超えた力に挑むことを決意したそうして大守護者カカリアは自らを犠牲今から これが真実になるあなたたちはどう思うそれならまだ孫悟の希望はあるわね合理的だな少なくともどうして嘘をつかなきゃいけないのよくわかんないからパスうちは分かってるでも 多くの人にとってお母様は優秀な守護者だった真実を残したいのなら過ちも狂気も邪悪も夢も全て私の記憶の中に留めて大守護者の責務を受け継ぐ以上私は甘い幻想を捨て去る必要があるごめんなさいツエレあなたにはこの秘密を私と一緒に守り続けてほしい もちろんありがとうそれじゃあ前に約束した通り上下をつなぐ橋を架けるために動きましょうゼーレあなたは性格が封印されたことを仮装部のみんなに知らせてくれるえ。ね 私にもあなたが取り次いでくれるなら私もあっちょっとどうしたのブローニャ私は大丈でもすごく苦しそうだよ分かった忘れるところだったけどあんたたちまだ指名手配されてるんそれじゃ中への報告はあんたたちに任せるわブローニャのためううん ねえさっき急にかっこいい武器を持って戦場に現れたけど一体何があったのか<音声>えあんなタイミングで琥珀を彼自身よく分かっていないのだろう今回が初めてじゃない宇宙今まで性格は壊滅と関係があると考えていたが どうやらまずは今やるべきことを終わらせよう姫子さんとベルトさんが性格を処理してうんそうだね一度やると。